help you. <coughs> ご覧になられますかこれで315回目になりますがありがとうもういいわ彼の姿はこの小さな胸に十分焼き付いてよピンクボンお嬢様あの方をお探しになるので 準備手伝わんかよ。あたたっグランパ。 白ボンがお菓子を買いに行ったまままだ帰ってこないです。白ボンが。かわへんかわへん。あっつけきあるって。や<笑>め<笑>よ。白ボンをまたなきゃ。うん。今日はダークビー出してんのドラーケンを打ち破ったお祝いだからな。戦ったメンバーが一人でもかけてはいかん。そんな堅いことは言えといてえなもう。それにしても白ボン遅いわね。<笑><笑>えいえええええ ってるだろうな素敵… お嬢様、悪いことはもうしません今一度お考え直しなされた方が私がそう簡単に心変わりすると思ってああ私の傷つきやすいハートはあの人への思い出いっぱいなのよああさあ出してちょうだいかしこまりましたううううおくん おおわ た, いい た, たさまがおお、おうさまをなんとありがたい。 いやー、それほどでも。まあ、これは、ぜひともお礼を致さねば、さ, さこちらへ。で, で、でも、俺、これから用事がお願い、あなたは命の恩人です。お礼をしなくちゃ気が済みませんわ。よし。ちょっと、ちょっと。ほらほら。あ、ちょっと待てたな<笑><笑> どこへ行くの私のの家。そこでとびっっきりのお礼をいたしますわ。て こっから先は汽車で参りましょうすごいここみんな君の家なのかいお気に召しましてそうだよ。私のお友達を紹介したくてはお友達 うわー まるで体育館みたいだここは何の部屋おトイレですじゃ。うわお紅茶でございます。あすみません。なんか、うるい。申し訳ありません。台所まで八百メートルもあるので、持ってくる間に冷めてしまったのですじゃ。シロボン様、どうですかこのお家。 どうですかって言われてもこんな広いんじゃ掃除するのが大変だよね。おまけに向こう端なんか霞がかかってよく見えないよ。はパパベンコボ 一旦代ピンクボン、私に心配かけちゃダメじゃないか。<笑>ごめんなさい。白ボン様紹介しますわ。私の父リッチボン伯爵です。パパ、こちらは白ボン様、私のお婿さんになる人よ。え、お、お婿さん。私たち結婚します。け結婚。 約束でしょ、パパ。私がお婿さんを見つけてきたら、結婚を認めてくれるって。そうだったなさすがは私の娘だ。なかなか賢そうな子を選んだじゃないか ち, ちょっと待ってよ、これって実はお嬢様は、さっきのドラーケンとの戦いをご覧になって、あなた様こそ運命の人と見染められたのでございます。ええー<ス>。あ、あ、あった。 <笑>あんまり嬉しくて声も出ないようだねでも本当に喜ぶのはこれからだよほらうどうピンクブーすぐに結婚式が挙げられるぞあパパエレカトそれだけじゃないほら 新婚旅行の準備もしてあるあの気球に乗って世界のどこへでも旅してきなさいパパファンタスティックありがとうみんなありがとうさあピンクボン新婚旅行はどこへ行こうかどこへでもピンクボンは白坊様の行くところならどこへでもついて それなら世界一周だ俺たちもこれからずっと一緒だからねシロボンさまね白シロボンさまパパは世界一でしょシロボンさまお顔の色が俺、帰るわえどうしたんだ四季はこれからじゃないかなんだか気分が悪いんですそれはいかんジーボンあうわっ 日本家が誇る東大最高の医療システムだ。心置きなく病を治したまえ。や, やめろーシロ様、元気になったんですね。えあお、俺、急に思い出した。急に何かねえーと、それは、その…そんな それで豪邸で茶飲んで帰ってきたいうんかその可愛い子にチヤホヤされてさぞ楽しかったでしょうね心配して損したですあそんな言い方ないじゃないか俺だってひどい目に遭ったんだからシロボンこの音聞こえるかわい<笑><笑>らお前をずっと待っとったんや見てみせっかく赤ボンが作った料理もすっかり冷めてもうたごめんよ まあまあもういいじゃないかこれでみんな揃ったことだしパーティーを追っ始っめるとしようん あ, あまさかシロボさまややっぱりシロボさまピンクボン ど, どうしてここにシロボさまが来てくださらないので私の方から来てしまいましたつつかものですかどうぞよろしくああ しろぼうとった嫁さまのおともだちですね。ということはわたくしのおともだち オッケー。さあ、皆様ご一緒に。さあ、今度こそ永遠の愛を誓いましょう。お、おい。ちょっとあなた、いい加減にしなさいよ。あら、なんでしょう。ここは結婚式場じゃないの。白本だって迷惑してるでしょ。まあ。ふふん。な、何よ。あなたは私たちにヤきもち焼いてるのね。な、なんだして、ほら赤くなった。 手がつけられへんね女の争いは醜いというからな。何、人ごとみたいに見てるのよ。トさあ、今のうちに遠くに逃げましょう。待ちたまえ、ちょっと待ちたまえ。君の気持ちは嬉しいが、わしと君では年の差。いやいや、愛に年の差なんて。<笑>これでさよなら。シルバー様。シルバー様。シルバー様。やったなあいつ。あんた嫌われてんちゃうか。 ってくださいまーシロボー様におつたえ。 早くお忘れになることです。<笑>所詮、白ロ様とはご縁がなかったまでのこと。<笑>お嬢様にはもっと素敵な殿方が。ちいぼんには乙女心がわからないのよ聞いたよ、ピンクボさぞや悲しいことだろう。でも安心ほしい。パパが新しいおむこさんを連れてきてあげたよ。さあ、来たまえ<笑> リーダーシティー一の大企業プレジボン家の御曹司キザボンだまさにお前にふさわしいおこさんじゃないかこれでお前の未来はバラ色だよウワハニー どうかわたくしのことはおわすれになって 起こされていない私は旅に出る風の吹くまま赴くままに海よ私のこの悲しみを飲み込んでおくれ私の心の傷をその塩水で洗い流しておくれよれっていたそうあら なね、シロボン落ち込んじゃってまだ彼女のこと考えてるの本当はかわいそうなことしたなって思ってるんでしょ悩むくらいやったらあんな邪気にせんといたらやねひょっとしたら惜しいことしてな終わったんちゃうかお前うるさいな<笑>今アリロンのゲーを見てるの静かにしてくれよ<笑><ん><笑>ああ あれは…シロボン様ジーボンお嬢様、お嬢様をお助けくださいましピンクボンあのままだとお嬢様はビミュダ海域に…ビミュダ海域風吹きすさび並み荒く一度迷い込むと二度とは生きては戻れないというべんべん、あの間の海でございますでも、なんでそんなところに…お嬢様はあの気球で家でなされたのです シロボン様との恋もかなわずご昇進のあまりなんだってあれみいわんこっちゃないか助けてシロボン様ピークボンいけてやるからなあわてて飛び出してきたけどどないすんなあっちはそなやであれさあ Hehehehehehehehehehehe <laughs> こいつやお嬢様ご無事で何よりゃ黒ボン、ありがとうビミウダ海域には近づくなあそこは、俺とヒリュウのトレーニング場だ行くぞ、ヒリュウお嬢ベイによって一言で決めよったごめんね、ピンクボン俺、君のことを嫌いになったわけじゃクロボン様…えこうしてはいられないわ ジボン黒ボン様の後を追うのよお嬢様、またまたご無理をどうかお考え直しよう私がそう簡単に心変わりすると思って黒ボン様、ピンクボンはどこまでも連れて行きますわさあ、ジボン んうかあそんなのっるんじゃないのななんこだよ 「おでかいそっとはいったため」 集まったた女の子たちは、もう大騒ぎ赤本まで夢中なんだ時々怖いけどやっぱり女の子なんだねだけどサインをもらった女の子たちちょっと様子がおかしいんだ次回ボンバーマンビーダマンマクガイデン第二の四天王ティーゲルお前たち何を企んでいるんだ